ここはカカロットと戦ったコウヤかということはな何相手はカカロットでなく俺だと<笑><笑>喜ぶがいい貴様のような出来そこないが超エリートに遊んでもらえるんだからなおいゲイメルスイビンビンヨウサウノウイヤウヤカナル Bueno, Como recordarán, ahora mismo estamos comenzando la saga Android. Ya Goku vino del planeta j a t r a donde le enseñaron la técnica de la teletransportación. Ahora mismo, bueno, estoy haciendo algunas cosas fuera de cámara, como por ejemplo, me costó un poco de trabajo, pero logré subirle a Goku el Super Saiyan al nivel 3. O sea, lo teníamos en nivel 1, pero logré subir al nivel 3. Para que tenga un buen nivel de poder, así que ya lo tenemos ahí. Es mejor, es mejor. Nos va a servir bastante. También lo que les quería decir: en el último capítulo de la serie Freezer, dije que a partir del capítulo 2 de la serie Android, o sea, este capítulo, ya no voy a estar comentando, comentando tanto en los videos porque el, el micro de mi webcam no capta bien el. Mi voz, así que por más fuerte que hablo, le he tenido que hasta, hasta bajar el volumen del juego porque no se me escucha bien. Pero es un poco mierda, podríamos decirlo así, disculpen la palabra. Porque s í le bajo el volumen al juego, pero hay cosas que se escuchan muy incómodas porque faltan ciertos sonidos. Entonces, es hasta. Se disfruta menos la historia. Hay escenas que, que no se disfrutan tan bien como debería ser. Entonces comentaré solamente en los combates que sean pertinentes, como que importantes, o quizás sea en un combate random que comente, pero o esté reaccionando en, en el combate. Pero la mayoría del, de los v i d e o s ahora van a ser un poco más de dar una intro.、Eh, voy a ir de ahí, simplemente hago la historia, hago lo que es el v i d e o hasta que no he. Consiga un buen micrófono, no voy a poder hacerlo de esta manera como lo he querido hacer. Pero bueno, hice lo, hice lo que se pudo por el momento, así que yo prefiero que sería mejor disfrutar del juego del, del audio del juego en vez de que me estén escuchando a mí, o sea, están reaccionando y comentando en el video, porque hay escenas que no se escuchan bien, literalmente solamente e s c u c h a n como que los gritos de los golpes de los enemigos. pero No se escucha cuando dan los golpes y es un poco como que inconsistente. Solo quería decir eso y señalaré más el vídeo. Voy a irme a las configuraciones y voy a poner normal el audio del juego para que ustedes puedan disfrutar de la historia de Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, ya volvimos, hicimos l o s ajustes y tuvimos que reiniciar el juego. Ahora sí que dejaré de comentar y. Paso a lo que es la historia de Gamosete c a c a h u s Esto ha sido todo y nos vemos al final del vídeo. だ、ま。全く一年以上もどこをほっつき歩いてただ、そんな苗字繰りな格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で、い, いやー、話すと長くなるんだけどさ。は？三年後に人造人間が来るから。 ご飯ちゃんを修行させてくれってま、まあ、いいだろいい加減にしてくれ冗談じゃねえ悟空さ、ん、どこまでご飯ちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ勉強もわかっが、3年後には、地球そのもんがやばくなるかもしんねえんだダメだめだだめだ何と言おうと許さねえち じ, じゃあ おめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うか、当たり前だ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。いい。さすがにそれはねえだろうな。頼むよ。仕方ねえだ。これが最後だべ。ちだけど、3年経ったら絶対憲法を辞めさすからな。 本当にすまれ、え。父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし。そんじゃ、修行に行くとすっか。悟空。悟空よ。聞こえるか。ん。この声。神様か。うん。よーく聞こえるぞ。 久しぶりだなよくぞ地球に帰ってきたな待っていたぞ早速で悪いのだがお前に大事な話がある神殿に来てもらえるかえ今じゃねえとダメかほらこれから修行がみんなにとっても大事な話なのだみんなに そっち行くよ、神様ん待っているぞピクロ、こわ悪いけど、俺は神様のとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする何神だと俺は奴のところになど行くつもりはないそっかじゃあ、おめたち、先に修行しててくれ でもお父さん場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探ればなんとなく場所は分かった。大丈夫かな？そら行って行った。オラがそっち行くまでピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ、久しぶりにしごいてやる。 神様のデイジーなんだろうなあ。 くんのがわかんな 待っていたぞ孫悟空。で、一体何の用だ。うん。ドラゴンボールについて話があってな。線路の調子でも悪いんか。いや。私の死 私の存在そのものが消えるその時が迫っている予感がするのだのあくまで予感だそこまで深く考える必要はないかもしれぬがもう分かった予感なら外れかもしんねえしなうんだがもしもの時を考え願いは今のうちに叶えておくのだ よく考えて使わねえとな。分かってよ、カ様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロタッチは、あっちか。 を始めっかおメエかか た,、はい、たちの力見せてもらうぞ まだまだいくよゴ おめえたちもフリーザーより強くなってもらうからな。<笑>なれるのかな 来てきたわけではないようだそいつは楽しみだ。 おめつよくなったなそそうかな<笑>ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだつよくもなるだろうだなここにいるとピッコロさんと修行してたときのことを思い出しますねふん、<笑>お前がメソメソ泣いてたことか そうかおめえたちオラがしんじまってたときここでし行ぎょうしてたんだなうんピッコロさんきびしくてつかえんがきにはようはなかったからなまあすこしはつかえる程度にしてやったなすまれなピッコロおかげでごはんもここまでうであげることができたもしかしたらあっちゅうまに。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 この俺がカカロットの野郎を倒すまでは、何でも利用してやる<音楽>。ここにいたか。なんじゃ何か用かね前に頼んでいた。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 必要なものは以上だチ、ね、ッそれを集めりゃいいんだな見てろよカカロット貴様以上のトレーニングをして俺は必ずスーパーサイヤ人に。 Oreca.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 ベジータのやつ300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど何考えてんのかしらくっそちょ、ちょっとベジータ何してんのよ<笑>黙れ俺のことは放っておけあ、そうじゃあ好きにすれば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 の今のが限界だとしたらとんだ期待外れだ 超エリーートのパーのパワをはこの俺だ、リッ<タレ><シー> ぬせんのはこんなところでくすぶっている俺自身が。 てるだけの俺などぶっ倒してだあら物足りなかったみたいね貴様ムカつくもんを作り上がってじゃ冗談よやーねえ。もっとだえっお前が言った通り物足りんと言っているもっと強い相手を用意しろちょっと何を偉そうに俺が強くなって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 今食ったぞ父、ただいまいや今日もいい汗かいたなご空さんちょっとええだかどうした父おら腹らへっちまって腹がへっちまってじゃねえだオナは腹が立ってるだえっ たまには隣山のご主人さ見習って車で買い物にぐらい連れてってけろだってうちにはそんな車もねえし大地ほら免許なんて持ってねえぞだったら免許取りに行けばいいだ今どき免許の一つも持ってねえのは悟空車くらいのもんだピッコロも持ってねえぞ俺がそんなもの持つかだったら2人で教習所に通うだ これも一般常識の修行のうちだ二人とも修行好きだし当然断れないべなぜ俺まで次の日父の叱責を受けた悟空とピッコロは自動車の免許を取るため渋々教習所に向かうことになった 教習を始めましょうねこ、こうなってしまった以上仕方がない孫悟空たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞよし、わかったこれも修行だ俺も本気でやってみっかあの、そんなに気合を入れなくてもいいんですけど大丈夫かの もうちょっとはやくいけそうだな。 こいつは気持ちいいや。うわーわーわーこいつは気持ちいいや。うわうわう安全運転で頼むぞ<笑>どんなもんなよし俺の勝ちだなピクロ もう一度勝負だ、ソンち ょ, ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってください免許は勝負じゃありません安全に車を運転するためのものですそんなことはどうでもいい俺はソに負けたことが気に食わんのだへへ<笑>オラもようやく慣れてきたとこだピコロ、次はお手で本気の勝負だな なんじゃとと望むところだんななんですかー行くぞソン、はい、けったぞ父 悟空さんどうだヘヘンそりゃもうばっちりピッコロに勝ったぞ<笑>勝ったよよくわからねえがそれじゃあ免許は悟空さんが取れたのけそれがさなんだかよくわかんねえんだけどさ先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ。免許はやるから。 もう来ないでくださいってさふ、うんそ、それって半分投げ出されたんじゃま、まあとにかく免許は取れただなおうよかっただこれであとは車を買えば念願の家族ドライブがでもさおらたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから後からお金払ってもらうって言ってたぞえ ほらお金のことよくわかんねえからさあ、後のことはよろしくな父。なななよーし、そんじゃオラたちは修行に戻るか。なあ お, お母さんおい父大丈夫か。 色々あったけんどご空さんもやっと免許を取れたしあとは車が欲しいだなご空さん。そんなこと言ってもようちにそんな金あるんかご空さんが免許さ取るときいろいろぶっ壊しちまったからその弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべだからご空さん、働いて車を買ってけれそそっかはっはっはっわりわり えー、っとだったらよ機械のことだしブルマに相談してみっかそりゃいいべブルマさんならいいやんを教えてくれるかもしんねえなじゃあほら、ちょっとブルマんとこ行ってくっからな頼んだべ悟空さあら孫くんどうしたのあのさ悪いんだけんど よくおうてら。 Bueno, gamers, recuerden si les ha gustado este tipo de contenido, les dejaré dos listas de reproducción: la de la saga Saiyan y la saga de Freezer de Dragon Ball Z de Gagger. Y también les voy a recomendar un vídeo que es sobre cómo subir de poder muy rápido en cualquier saga. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.